美ですこれから踊る曲は柴田町の美しい桜と白石川たくさんの自然をイメージして作ったものです歌にも耳を傾けながらご覧になってください。 参りました。柴田よさこい美少年と申します。本日は、えー、よさこい白石を開催誠におめでとうございます。えっ、ー、と、ね、お天気のすごく快晴の中白石町バックに、えー、今年も踊らさせていただくことをすごく、えー、メンバー一同、えー、心待ちにしておりました。で私たちへと、えー、ですね一目、えー、千本桜皆さんご存知でしょうか。えー、柴田町と大倉町を結ぶ。えー 白石川の流れている一目千本桜でちょっと有名といいますかの柴田町から参りましたすぐ桜の季節は終わってしまったんですが えー、今衣装、えー、とメンバーがこう手を振ってかざしていると思うんですけども、えー、前の、えー、胸のところに花の町と書いているのが、えー、柴田町のコンセプトとなっております皆さんとお越しの際はいろいろお花があったり6月にはあじさとかも咲いたり、えー、11月は菊祭りとかもありますのでぜひぜひお越しの際は、えー、柴田町ですね船岡彰子公園とかもありますので、えー、皆さんどうぞ足を運んでみてくださいでは今から眼視鏡踊らさせていただきます、えー、楽しんで、えー目いっぱい させていただきますので温かいご声援よろしくお願いします。 I'm free.